こんにちは、ストリートファイター5インタープットへようこそ。ストリートファイター5ディレクターの中山です。 はい皆さんお久しぶりですストリートファイター5プロデューサーの松本ですサマーアップデートに引き続いて今回もご覧いただきありがとうございます前回のサマーアップデートから数ヶ月経ったんですけども前回ものすごくたくさんの皆さんにご覧いただきましただいたい10万人ぐらいの方に同時に見ていただいて我々もものすごく嬉しかったですそうですね皆さんの反響を受けて開発チーム全員大変励みになりました 引き続き続シーズン5に向けて現在さまざまなコンテンツを制作しています、えー、今回はシーズン5の最初の2体のキャラクターであるダンとローズそして今後のタイトルアップデートに関する情報についてお届けしたいと思っておりますでは早速本題に入りたいと思います今回はローズについてお話しさせていただきます ローズと同じタイミングでリリースさせる彼女の新しいステージマリーナ・オブ・フォーチュンなんですけどもそちらのコンセプトアートと実際のステージの映像を見せいただきたいなと思ってますこちらマリーナ・オブ・フォーチュンは「ストリートファイター02」のステージをデファインしてストリートファイター5向けに制作してます 開発初期の段階からイタリアのステージをすごい作ってみたかったので念願がすごいかなった感じがしますねイメージイラストにあるような船も登場します明るいライティングと綺麗な水面がソウルパワーにすごくね映えます それではローズ自身を実際見ていっていいいったただきたいと思いますローズ自身が「ストリートファイターゼロアルファ」シリーズで初登場したんですけどもめちゃめちゃ高い人気があるので以降の「ストリートファイター」シリーズにはほぼ全て出ていますストリートファイター5ではメナトのお師匠っていう立ち位置でもありますのでその中でのストーリーの展開とか新しい 立ち位置エピソードっていうのを楽しみに見ていただけたらなと思いますで、えー、今回なんですけども実際ローズの技がどのようにゲームに入っていくのかっていうところを皆さんに是非見ていただきたいので、えー、ご覧いただければと思いますそうですね今画面にキャラクターイラストと文章が写っているんですけれども動作作指示書といって技を作るための設計図になります、えー、これは新体育技のソウルバインドですね。 ジャックパンチからクリティカルアーツまで全部手書きしてからモーションを作っていきます。これは代々受け継がれている伝統ですね。これが実際のキャプチャー風景ですね。この動作指示書を使ってモーションキャプチャーを行います。モーションアクターさんと相談しながら技を完成させていきます。演技をするアクターさんの他に アクションコーディネーターさんや補助役を担当する方がいます。シリーズおなじみのソウル PA でも実際にアクションしていただいてデータを取ります。プロのアクターさんによる演技ですので絶対に真似をしないでくださいね。収録したモーションデータを使ってモーションデザイナーによる調整を加えゲームに実装していきます。ここに攻撃区形ややられ区形をつけていき完成していきます。では実際のゲーム中のローズの動きを見てみましょう。 まずローズの通常技ですね過去作の再現と新たに作り直した技が混在してます8強パンチのソウルブリーズはリーチもあってなかなか強いです しゃがみキックもおなじみの技で、えー、これもね強いですねスライディングも健在です後に紹介します V スキルやトリガーと相性がとてもいい技ですね飛び道具のソウルスパークはなんと空中でも出せるようになりました 逆中強のボタンで角度が異なるので状況を見て使い分けましょうローズは新必殺技を習得したようですソウルパワーの弾を空中に設置し時間差で爆発させる技ですねソウルパニッソウルパニッ 対空技は自らがジャンプすることがなくマフラーを利用して相手を掴む技に変わりました V スキルはどちらも個性的ですね V スキル1はタロットカードを引き自身の性能を上げたり相手を弱らせたりする ま、v スキル2は同じにソウルサテライトですイト最大2個まで呼び出すことができます。 ナチュライ ト, トライ V トリガー1はタイマー型のワーク技出現位置をいくつか選択可能です空中から踏襲するのもいいと思いますえられるこっちよこっちよソウルスちよこっちよ V トリガー2はみんな大好き交流ルユージョンですね分身を出現させて、えー、コンボを狙って大ダメージを与えましょう最後は基本コンボを見てみましょう 弟子のメガトも登場し貫禄が増したロールですが新技を引き下げて今までの遊びにプラスアルファできるような程度になっていますタロットカードなど占い師らしい要素も追加されてなかなか研究しがいがあるキャラクターになっていると思います随分消極的ね手を抜いてくれてるの 中山ディレクターありがとうございましたえー、さて一旦我々のパートはここまでとなります、えー、続いては e スポーツ関連の情報とコラボ情報をお届けしますえー、皆さん、えー、ご覧ください「Let's Party!」 Face. Don't let him throw, bro! Can't start the show without a star! Oh my days! What's、well, in the s a n d l i -like、g h t kick? We're we going t o the final round. I'll show you the divide in our p oh, oh, gourmet conversions.、Yeah. That's gonna be i n t u g h p h e n o m is your champion. l i t l Arky is your champion! You thought it was over with him? You're wrong! Yo, what's up everyone? It's Steve Aoki here. I hope everyone is doing amazing wherever you are. I'm here in Las Vegas in my studio, Neon Future Cave, and I'm here to share something very exciting I've been working on, a project I've been working on for quite some time. And I get to share it with you guys now. It's with Street Fighter. You know, growing up as a kid, I used to play Street Fighter 2 in my local arcade, and I would play every day after school. So going back to that kid, young Steve Aoki, to now and be able to announce that Dim Mock is doing a collaboration with Capcom for our Street Fighter collab, combining my style and the classic 16-bit aesthetic together is so exciting and I can't wait for you guys to see it. Actually, I'm wearing one of the shirts right now, one of the Street Fighter Dim Mock collaboration long sleeves. So, check this out. This is another piece from the, the collection Street Fighter Dim Mock in the front. On the side, you got the Street Fighter Dim Mock on this other sleeve, like this graphic on the back. The classic Ryu graphic on the back. Yo, bangers, just bangers. And guys, these are just two designs that I showed you. And、uh, we've been working on a lot more. These are awesome. You can check them out right here. Also, RK1UP that we teamed up with on the collab has made a special countercade that goes with this collaboration. And you can also get that while supplies last because they're super limited. So make sure you get them before they're gone. And lastly, to celebrate the fifth anniversary of Street Fighter V, I made a remix to Ryu's theme. It's gonna be debuting at Capcom Cup next week. Make sure you check it out. It's a banger. It's a banger. It's a Haruken banger. You don't wanna miss it. Capcom Cup, Steve Aoki remix, Ryu's theme, going down. Don't miss it. はい。それでは、えー、引き続き我々の方からゲームのアップデート情報をお届けしたいと思います。TGS のオンライン番組の方でダンの紹介は少しさせていただいたんですけども、今回はより深掘りをしたいと思っています。今までダンのデフォルトコスチュームしかお見せしてなかったんですけども、今回は戦闘服、バトルコスチュームですね。こちらを見ていただきたいと思います。どうぞ。 back up to the ultimate improvement。響きだ。満を持して登場だ。はい、どうでした。あの天狗のお面がものすごく特徴的だったんですけど、あの。体つきがめちゃめちゃ絞られてて、すごくかっこいいんで、これぜひ、えー、使ってみてください。で、今回は。 ダンの V システムの詳細を中山ディレクターから説明していただきますのでよろしくお願いします TGS のオンライン番組でも紹介しました V スキル1は各種必殺技をキャンセルして発動できることが特徴となりますウケンの出始めをキャンセルして奇襲したり 技の隙を減らしたりコンボの拡張などを様々な場面で使いやすい V スキルとなっていますとても高性能な V スキルとなっているのですが相手を挑発するというダならではの特徴として V スキル発動時にダと相手両方の V ゲージが同化するといった性質を持っています ダウンは V スキルをメインに戦術が広がるキャラクターになっているので積極的に V スキルを発動することで今までにない V ゲージの駆け引きが発生しますダウンを使った場合も相手にした場合も新しいバトルを楽しんでいただければとも思います V トリガー1は1ブロックで発動できるというのが一番の特徴です通常技から発動してコンボをつなげたりガードをさせて有利状況を作るといった動きをバトルの序盤から狙っていけますまた覇王が動拳を最大までためることで壁バウンド効果を発生させたりガードクラッシュを誘発させたりすることもできます しゃがみ強気ックを除いたすべての通常技から発動することができる V スキル2は一見アピール動作のみで終わっているように見えますが動作の出かかりを通常技必殺技で一度だけキャンセルできるようになっています。 これをうまく使うことで動画のように通常技をキャンセルしてさらに通常技、必殺技に連携するといった他のキャラクターにはできない動きが可能となっています<笑>自由自在に連携を組める強力な V スキル2ですがキャンセルに失敗してアピールを出し切ってしまうと不利な状況につながってしまうため使いこなすには練習が必要かもしれません なお、V スキル2も V スキル1と同様にお互いの V トリガーゲージが同化する仕様になっています V トリガー2は発動することで V ゲージが V タイマーとなりタイマー中はパワーアップした画働券と交流剣が使用できるようになります画働券はヒット時の有利時間が増え交流剣は完全無敵が付与されますが 攻撃のコマンドと最後の攻撃ボタンを同時に入力することでさらにパワーアップした破天画道券と合交流券を繰り出すことができるといった内容になっています強化された画道券を攻めの起点に使ったり交流券で防御面の強化やコンボを狙うなど状況に合わせて いろんな使い分けができる V トリガーとなっていますそういえば挑発伝説に関しても BGS でチラッと見せましたが最後まで技を見るといざこうなりま す, りますおー 今回は V システム周りをより詳細に紹介させていただきましたがもちろんね皆様がより弾を触って新たな、ね、発見や深掘りができるところはまだまだたくさんありますこれらのシステムを使っていけば段のバトルポテンシャルをさらに高めることができますのでお楽しみにしてください それでは最後にダンの実践パフォーマンスを見てみましょうどうしたどうした しげこれ最後のやつで新しいバトルシステム入れてくれたん、ね、やそうなんです対戦動画の最後の場面で使ったものが新規バトルシステム V シフトですご紹介が遅れましたストリートファイター5バトルディレクターシゲノですまたおしげとも呼ばれてます私の方から少し紹介させていただきたいと思います V シフトは V ゲージを消費して行う新しい防御システムです V ゲージを消費する防御システムとしてスト5には既に V リバーサルが存在しますが V リバーサルは相手の攻撃をガード中のみ発動可能といった特性上劣勢の場面で自由に発動できるシステムではありませんでしたこれに対して V シフトは 通常時に V ゲージを1本消費することでいつでも発動することができる防御システムとなります V シフトは発動直後から一定時間投げ技に対して無敵となっていることに加えだいと飛び道具を受け流す特別な性能になっていますこの受け流す部分をうまく相手の攻撃に合わせると 両者がスローになる演出が発生し硬直終了まで無敵となりますまたスロー演出発生時は専用の攻撃アクションである V シフトブレイクに発生することが可能となっております、えー、V シフトブレイクは V シフトで攻撃を返したものの距離が離れていて反撃は間に合わないといった場面や。 相手の強力な連携への割り込み手段として活躍する性能となっております<音声><音声>ここまで説明させていただいた通り V シフトにはさまざまな特徴があります 単純に不利な状況で相手と距離を取りたいド以外にンタもキャラクター対策の一環として活用できる性能になっているのでユーザーの皆様にはさまざまな使い方を研究していただければと思います。<音><音> 次に全体バトルバランス調整についても少し触れさせていただこうと思いますバトルチーム内では V シフトという V ゲージの使用度が増えることでバトル内容が大きく変わると考えておりますこの変化を加味した上でゲーム全体の調整を行っております 調整方針としてはキャラクターの強い部分と弱い部分を見直しつつキャラクターを触っていて楽しいと思える部分を可能な限り増やしればと思い動画のような調整を日々行っております。 皆様いかがでしたかこちらダンと同タイミングで実装されますので楽しみに待っていてくださいありがとうございましたはいそれではシーズン5のリリース時期についてお伝えさせていただきます1体目のキャラクターの段新しいバトルシステム新しいバトルバランスの調整などのコンテンツのリリースは2021年2月22日となっております皆さんには長い時間、 お待たせせしして本当に申し訳ございませんシーズン5なんですけどもファイナルシーズンっていうことで僕たち開発も本当にに今ままで以上に気合が入っていますなんとか自分たちの納得できる最高のクオリティを届けたいという気持ちと皆さんに楽しんでもらいたいという気持ちをいっぱい込めて開発今本当に励んでいるのでしばらくお待ちいただければと思います。 そして先ほどご紹介させていただいた内容に出ていたトレモステージなんですがこちらもシーズン5のリリース時期に合わせて皆様に無料で提供させていただきます皆さんにはしばらくお待ちいただくことになりますが何卒よろしくお願いいたします続いての情報なんですがシーズン5では今まで提供させていただいたキャラクターパスに加えてプレミアムパス のご用意しております詳しい内容こちらご覧くださいシーズン5に登場する5体のキャラクターのほかにシーズン5に向けて制作しているアレンジコスチュームやカラー新規のステージも入っておりさらに「イレブンというシークレットな遊び要素もついていきます イレブンの詳細については公式ブログや SNS をご覧くださいこちらのプレミアムパスはシーズン5でリリースされるほぼ全てのコンテンツを楽しんでいただけますので非常におすすめになってますなおプレミアムパスとキャラクターパスなんですがこの番組の終了後に発売開始しますので皆さんぜひぜひチェックしていただければと思います 最後となりますがこちらの情報をご覧ください今回もいろいろな新情報をお届けすることができましたがいかがだったでしょうかまた春頃にも何か情報を届けることができると思ってますのでお待ちいただければと思いますそれでは引き続きストリートファイター5をよろしくお願いいたします、えー、本日はご視聴いただき本当にありがとうございましたありがとうございました